神奈川県よりお越しの横浜イージャンの皆様です。どうぞ拍手でお迎えください。神奈川神奈川よさこい組織委員会横浜よさこい祭り実行委員会の合同チームとして参加させていただきます。チームを超えてよさこいを楽しむ仲間たちです。鳴子を持てば心も。ウキウキ。 踊ろにゃソンソン。はいご紹介いただきました横浜いいじゃんでございます今飛び入り参加を一人連れてまいりました他にはいらっしゃいませんか横浜の相撮りを取らせていただきますどうぞ皆さんご一緒に楽しんでくださいはいいいですよ飛び入り参加大歓迎ですはいそれではまいりましょう